いやさすがにすごい修行だよこれ本当にこれはすごいとこ入ってくすげえすげえぞこんにちはおーすげえすげえワクワクするよこれすげえぞこれ えー、とおいしいおそばをいただきましてそばもおいしいんですけどそば湯が絶品だったねなんだあれって感じのなんかおかゆみたいに濃厚なねいやー初めて飲みましたねあれすごいさてさて札書2番なんですけれども Google、先生の案内する道とですね看板のです、ね、矢印がです、ね、違う方向にありましてどうすりゃいいんだいみたいな感じなんですけどもちょっと迷っておりますが2番目のですね神福寺っていうところなんですけどこちらはですね無人みたいでご参拝だけいたしまして違うところで御朱印をいただくような感じになるみたいですね。とりあえず行きましょう ここかここか間違いないないや分かりづらいなここ分かりづらいですがとりあえず進むしかございません札所1番と2番はねほんとねえっ、ー、と2キロぐらいしか離れてないのでまあ、ほんとすぐそこって感じですねおうおうおうおうおうおおおどこだ左こっち なかなか、なかなかなかなかなかのところ入ってきますよ、1.5 キロ進む、なるほど、いやー、下に沢がありまして、おー、いやー、本当に川っていうか、もう沢だね、沢。おー、ほら、沢でしょう、これ。ねえ ね綺麗な石垣のねお家でございますねおほ雪があるぞおい雪があるっぺよこの沢ちょっと見てみたいな失礼いやーほんと沢だね透き通った綺麗な水すごいなああれトイレなんかあったりとかしてへえ いやなかなかえななななんだここれすげーなこの崖いやなかなかですよ、なかなかの場所に行きますよ、おー、すごいな、石垣林道だね、これ、まるっきりいやいやいやいや、なかなかのところ来ましたなかなかのところです。これをね 1.5 キロ進んでいるうですあと600メートル新福寺いやいやいやいやなかなか険しいですなさすがに修行ですいやー沢が綺麗だよこれすごいねうわめちゃ綺麗だよ すごいとこ入ってくよ来ました来ましたえへへへどここれでもバイクなら行っていいって言ってたよねそれ見てよこの綺麗さえなんかちょっと滝みたいになってるよいやーすごいなこれ いやこの先どうなってんだこれ完全林道だないやとりあえず行こう札所に行こういやすげえすげえ勾配だよこれセカンドじゃ登んねえんじゃねえのあーギリギリだセカンドセカンドギリギリ んー頑張れカブちゃんおおセカンドギリギリだよこれおーおーローに落とすおおおおおおおおおおいやさすがにすごい修行だよこれほんとにこれはすごいとこ入ってくる これはすごいとこ入ってったよおこんなとこに民家あんのかいすげえすげえぞこんにちはいや登らねえ登らねえ いやーすげえとこ登ってくぞー う, うおーすげえ<笑>すげえワクワクするよこれすげえぞこれすげえここかここだ 無人だっていうのもなんとなくうなずける気がするえー、これコンクリートじゃないちょっと待って こ, このさこの壁コンクリートじゃないでしょこれ。えー、これマジの一枚岩じゃんこれ ですね、秩父札所2番の神福寺なんですけどここをね登っていくこの階段これはやばい登りづらいですねこれすごい狭い。<笑> 2番ふしょの神福寺さんでですねここはですね無人なので飛行所っていうのはですね近くの、ね、光明寺っていうところにあるらしいのでそちらに向かいたいと思いますよし来た道を少し戻る感じですかねいやーなかなかの道ですよこれ本当に。 本当にここに住む人たちだけのための道だね、これ、本当すごい、これね、画面では伝わらないと思うんですけど、なかなかなね、勾配なのよ、これ、なかなかなの、整備されてますけどね、こことかすげえ、<笑>すげえ、すげえんだよ、勾配が、いやー、すごい、いやー、すごい、いやー、すご い, い, すごいよ。 えー、あんなところに昔の道があったねほこっちはなかなか崩れてるよいやすごいこの竹林いや怖くて怖いよこの登ってると時はそうでもなかったけど降りる時怖いわこれ いやーで、先ほどの綺麗な沢に出てきましてこれをさらに下っていきます舗 装, 舗装はねされてるけどガチの林道だねこれこのまま林道っぽいのをまっすぐ行くようですねおーよっしゃー開けてきたぞー これ本当昔ながらに積んだって感じの石垣ですよねこういうね田舎というものに慣れてないですからねちょっとなんとなく神秘的な感じさえもするなどっちこっちかこの辺だな この辺ですぞ。光明寺この辺ですぞ。ここだな。ここですね。ほら、これはまた立派なお寺だな。これ。 最初2番のですね神福寺の農協所になっています光明寺光の、えー、明るいって書く字ですね光明寺はですね混合力士がね門にドーンと立てて非常に迫力のあるね男らしいねお寺ですねけどねご主人書いてくれたのは女性の方でした淡々とね書いていただきましたありがとうございますそして次はですね 札所3番目ですね3番目は上泉寺って読むと思います1 2キロなんでもうサクッと行っちゃいましょうさあどっち右方向ですねなかなかまたマニアックな道を行くんじゃないでしょうかなんか綺麗な家が多いなこの辺は住宅街と言いましょうかね昔で言うと集落ですね 今で言うと、住宅街ということになると思いますけどもこちらをどちらへ左でございますねせーのーよーいレッツゴーい右方向こちらこちらをいきなり曲がってきますねいきなりでしたねびっくりしてました どっ ち, どっち斜め左方向こちらでございますねもうすぐそこですね横瀬川へえお札所3番乗船寺と書いてありますね右方向おおなるほどなるほどちゃんと看板が出てますね看板がよいしょさあどこだ フラッシュは3番ありました駐車場こっちですねよし、いやーなんかまた風情のある建物だな早速行ってみましょう 3番目の上仙寺ですねこちらで参拝いたしましてご支援をいただきましたそれではですね次の金正寺というところなんですけどもわずか 1.2km なのでもうねすぐすぐそこって言ってもいいぐらいのところですねさあすぐ曲がりますねここでしょうかここですねこちらを右にチョップいたしまして 右。小さなね、なんか道しるべみたいなところにね、四番って書いてありましたね。おっと車、はいはいはいはい。ええー、なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。これ右。 左、に入る左看板を見逃さないようにしないと突然出ますからね、ちっちゃい看板が。あった、ありましたよ、札所4番、金正寺と書いてあります、こちらから300メートル、どこだ、どこだ、また姿が見えませんね。ああれかいやー緑色の 優しいカーブをした屋根が見えましたがこちらが駐車場になるのかなもうちょっと行けるのかなおおすごいこちらですねわわらじが金正寺はねまずこの大きなね門のわらじにね圧倒されますね建物がしかも古くてめちゃめちゃ綺麗です すすごいですね金正寺このですね石像石仏っていうんですねこれがすごく有名みたいでとんでもない数の石仏がありますね出たこれネットでってたお酒飲んでる仏様赤ちゃん抱いてる ありがたいねありがたいいやーすごいすごいようわすごい ますとまだまだすごい石仏の数が半端ない数ですね一体一体がしかもめちゃめちゃ古い。 4番の金正寺ですねこちらはねもう本当になんか不思議な感じだった見てくださいもう入り口の門からもうこんな大きなわらじがあって中に石仏のなんだろうもう本当にたくさんの石仏があってすごくねなんか不思議な感じのお寺さんでしたね好きかもっていう感じ でね、その石仏の中にね寝てる<笑>寝てるお地蔵さんがいてうちのね長男がね全然ね朝起きてこないのよよくねもうね昼寝とかしちゃうの<笑>あこれだなこのやつの神様だ、これだなと思ってねちょっと後でね写真を見せてあげようかなと思っております Thank、you